自分の命に見合うのかもな。だからエレンお前本当に。頼むぞ。 人類はまた一歩前進するお前たちの成果を見せてくれ開門カイモン第57回敵が一緒に走る進めろ 出口は最短ルート本体との接触前にヤツらを倒すカッさばいてこれで本体が通れる<ス>大通りでさらに多数の 15m 級を確認さすがにこの数は避けるべきか出口は こっちかやってみる。 通りり抜けられるありがとうミカサ私も一緒に行っていいミカサかっこいい救援要請邪魔しないで道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだがどうにも巨人が邪魔でようそれなら先に巨人を排除してから。 砲台を使うしかないでしょう感謝するどうもお世話様です を壊せなかった別のルートを行ってもらうしかないちっ骨折り損だったなあっちは苦戦してるのかよ 手を貸そうあ。ありがとう。嬉しい。よくやったアカバ。このまま連携して作戦を続けるぞ。 出られるここからが壁外遠征の本番あいつら俺の同期は巨人に勝てますかねはあ壁外調査ってのはないかに巨人と戦わないかにかかってんだよ、うん、しっかりしろよエレンこれから俺たちは団長公安の長距離作的陣形を取る 分かってると思うが先方の兵が作敵伝達を行い神経全体で巨人との接近を避けて進むただし行動が予想できない機構手に対しては戦闘が必要だ今は隊列を乱すなよ長距離作敵人空展開 じゃあなアルミ巨人と出くわしてもちぎんなようん2人もね右翼の陣形が乱れている作敵の取りこぼすか右翼へ向かうぞは<笑> 先輩たちが引き止めたの間にしとれないと<笑> 僕だってやってやる さないの か, か顔を確認したアルミおい立てるかとにかく馬に乗れ奴、うん、<笑>は気候士か違うあいつは巨人の体をまとった人間だ 巨人の集団に襲われて開発した奴が今司令班に到達したら終わりだまさかあいつが巨人を率いてきたのか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 俺が姿を現すとしたら一瞬だ背後より増援走れ俺たちはこのまま馬で駆ける 遅いさっさと決めろ進みます目標加速します走れこのまま逃げ切るヘッド。進め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 今は前を向いて進め兵長立体軌道に移りましょう兵長指示を<笑>やりましょう<笑>あいつは危険です<笑>俺たちがやるべきです<笑>どうして何を<笑>俺の敵とお前なんかに手こずってる暇はないんだ<笑> お前らの仕事は何とがしやがってその時々の感情に身を任せるだけかそうじゃなかったはずだこの藩の使命はそこのクソ巻きに傷ひきつく内容を尽くすことだおとなしくしてお命の限り了解ですヘッ誰ョーこの藩の意味は俺の監じゃ俺の敵じゃ。 奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれれば。おとなしくして。 Сашлык. の平坦拠点づくりの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと目的も何も分かりやしじゃんそれじゃあどうするのどうするってそれは命令に従う巨人を森に入れないお前もそうするべきだと思うんだろマルミ何やら分け知り顔だがええっと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 ここで食い止める各員戦闘開始森の入り口の守備は防衛班が担当する各班は防衛班に近づく巨人を排除せよやったぞ巨人を森の中に入れなきゃいいんだ防衛班が入れられてる巨人が森へ入ったら僕らに負けたを指しないと頼んだよ分かったぜ ・こんな場所じゃ体機動装置が活かせる・・いい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 他にできることはないか逆に立てた逃げるわけにはいかない誰か援護を手を貸しようバるもんか頼んだよ分かったぜ支援団だ うん、逆にだ頼んだよこっちはもう大丈夫だクリスタは血員が出た班のエンに回れ入る頼ん、はい、だよアドミ私も一緒に行くよああ助かるよし行こうぜ救援要請か待ってろ <笑>はいやりますよやっ<笑>同期の連中は無事だろうな。 ちは苦戦してるみたいきなすまねえな頼んだよここは俺たちのフが守っておく、はい、ああ頼んだよ僕にも倒せた僕だってやってやる分かっただっけ 落とせたぞ救援をせるもんんんかだよ怖くなんかないああ、任せてくれ。 でも、お前らに同行する。 立てる。 私は入り口の守りを固めるああ頼んだ補給物資配置完了策定班が突破されたようだ巨人が来るぞ 森へ入れるなシスプレーを頼んかないだよかた か, か負けるもんか飛行機が俺たちを目指して森へ向かっていく頼むなかかかってこいアホ頼んだよ教授に やがれ怖くなんかないぞ頼んだよ分かったぜ頼んだ よ, んだ よ, よ, んだよ分かったぜ負けるもんか 頼, も頼んだよ分かった 巨人が出てきたぞ奴を森に入れちゃダメだ止めないとライナー大丈夫武士だったの行くなだ怖くなんかないと頼んだよ分かったぜや、ええ、僕だってやってやる ボク だ, だってやってやる負けるもんか頼んだよ怖くなんないぞ したじゃねえか<笑>エルヴィン似合うぞ方角は全方位から多数同時に<笑>なんだこいつら一斉に森の中に<笑>おいてねえさっき何かしやがったな。 目型の巨人を狙っているのか全方位から巨人出現<笑>戦闘開始目型の巨人を支持せよ すべてを捨てされ覚悟があったということだまさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると俺の藩のところへ戻る奴らそう遠くへ行ってなければいい<笑>待てリヴァイガスと刃を補充していく時間が惜しい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 中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、ら上気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが見えると思わないか目型の中身が我々と同じ装備をまとい兵士に紛れ込んでいた。<笑>リヴァイ兵長いや、違う。 でも。 俺が選択を間違えたからみんな死んだ。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 お前は奴の注意を引け了解誰だ救援に追われ無視はできない KITS!、Okay. らを倒すミカさんお前はガ型を送り足止めしておけ。 正解片付いた次は手形だ俺は手形の巨人を追っている邪魔な奴らを排除してわかりました私頑張りますっ I'm gonna stay around.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 みんな一体作戦は失敗した今は休んで<笑>もうじき壁につくから早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか たくこいつら何しに行ったんだよエレン耐えて あ, あ, かっけえあんなにボロボロになっても戦い続けてるなんてリヴァイ兵長殿 娘が世話になってます娘に見つかる目に話してることが娘が手紙をよこしましてね父親としてはですがあいつもまだ若いしエルビン団長今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか死んだ兵士に悔いはないとお考えですか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 アニーとは直接は戦わずにうまくハンフさんのところへ誘導するんだ だが お前は戦えるんだよ仕方ないでしょう世界は残酷なんだから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 あいつ壁を乗り越える気か行<笑><笑>かせない これを縛って地下に運ぶ作戦成功とは言えねえないや我々調査兵団の首はつながったおそらく首の皮一枚でだといいがな 今度は我々が進撃する番だ。